ここからはちょっと違う話になるんですけれどもあのこの OSS ゲートっていう取り組みですねあの今回初めて参加したビギナーの人たちはあなんかいけるような気がしたなみたいな気持ちになったと思うんですけれどもあのそういうふうな気持ちになる人をもっと増やしたいなと思って継続的に増やしたいなと思っているのであのぜひご協力くださいでやり方はいろいろありますとで例えばさっきのチャット紹介しましたけどチャットで誰か困ってるみたいな時に相談に乗るっていうのも いいですしただ こ, このワークショップまた2ヶ月後に開催しますけれどもその次はサポーターとして新しくまた未経験の人をフォローするとかでもいいので、えー、と協力してください。で実際この後はまあとは実際に OSS の開発を日々やるっていうのも我々 OSS ゲートでやりたいことなのでそういうのをコツコツやっていくっていうのも是非やってほしいことです。であとはあの宣伝とかしてほしいなというふうに思っ て, て。でな あのビギナーは割となんか勝手に見つけてくれるようになったんですけれどもサポーターの人たちあんまりこう継続なんですかねコンスタントに人が集まって集まらなかったみたいな感じなので今日も割と少なめだったんですけれどもあのそういう人たちがもっと来るような感じになるとより多くのビギナーサポートできるようになるのであのこういうのがあってねみたいなのをこう周りの人たちとか、えー、紹介していってほしいなと思います。でこう 毎年個別にこをい花かけるっていうのもそうですしなんかブログを書くだったりなんかイベントで紹介するだったりいろいろあると思うんですけどもぜひそういうのをやっていってオ布セスの活に作家する人を増やしていくっていうのを一緒にやっていけたらいいなと思ったのでぜひお願いします。であとはあのアンケートを書いてもらって そ, その後にすぐ こ, ここでみんなで見るんですけどもあのこのやり方自体ももっとよくしていきたいなと思ってるんですね。で でもこれ2年くらいやってるんですけど毎回そうやって今回これ良くなかったんでどうしたらいいかねみたいなので次こういうのチャレンジしてその結果見てまたいいな悪いな判断してまた次チャレンジみたいなことやってるんですけどもそれのご協力をしていただきたいのでアンケートお願いします。じゃあややりりり方を説明しますねであの今皆さんが振り返りやってる時に アンンケートトの書書き方はドキュメントに書いたんですけれれども、まあ、これ読んで分かる人だったらそれを読んでやってもらっていいですけれども今実際私ここでデモするのでその多分そっち見ながらの方が分かりやすいと思うのであのまだここの3つのグループはちょっとリード見あのドキュメント見てやり始めてもらってるんですけれどもそこのグループは多分私もやるのを見ながらの方がいいと思うのでそこの人たちは少なくとも今やるのを見てください。で他の人 来る島の人たちは自分でできそうだなだったらあのドキュメント読みながらでやっていいですが、まあ、一応心配だなという人は見ながらでいいです。じゃあ主にそこ向けに説明しますね。はいえー、とアンケートなんですけれども、YAML、で書いてルプルリクエストを送る練習にもなると思うのでこれでやってます。 でやり方ですけどもリポジトリは今まで一周メモを作るときに使ってたリポジトリここありますねここの中に入ってますなのでまずここをフォークしてくださいでフォークするやり方ですけどもここに右上のとこにフォークボタンがありますなのでこれポチッとして自分のアカウントのとこにフォークしてくださいでするとできましたフォークしましたでフォークスあワークショップか フォークすると、えー、こういう感じで自分のアカウント名の下にワークショップというリポジトリができます。で、その中のチュートリアル、まあここがトップですね。で、トップの中にチュートリアルっていうディレクトリがあります。で、その中まず入ります。で、その中にエトロスペクティブスっていうのがあります。でもう一個です。<笑>その中に 今日の日付と「東京」って書いたのがあるんですけどもここがあのアンケートを集めたい場所ですなのでまず、えー、とフォークしてあ説明忘れましたけどクローンローカルにクローンしてここのディレクトに移動するところまでをやってほしいですいいですかメモを取ってたところと同じリポジトリですねをフォークしますで フォした自分のリポジトリの方をクローンします。いいですか？その元のやつじゃないですよ。クローンするとこまで。あ、あここがあれかもしれない。こちらに書き終わった人。はい。で出し終わりました。Git は得意ですか、はい、？Git は得意ですか？はい、じゃ あ, あのまだあれですよね。 コミットとかうまくいけてないですよね。じゃあ こ, こ, この方をサポートしてほしいです。はい。<笑>今サポートしてくれる人が来ます。ギットの達人が来るので<笑><笑><笑>、はい。で、なんかプロリクエストに不安があるみたいな人がいれば、ギットの達人をまた派遣しますので言ってください。 クローンししてきましたよね、はい で, えー、大丈夫ですよね、はい、でクローンしたらここのディレクトリに beginner.yml と supporter.yml があるんですけれどもそれのここを直接変えるんじゃなくてですねえー、と名前を変えます。 ビギナーだったらビギナー自分のアカウント名ですね私は KOU とかなのでこういうふうなしてコピーしてこっちのコピーした方を変更しますでこの中にはあの質問と回答欄みたいのがあるので回答って書いてるところを埋めていく形になりますいいですかこの こういう形であの「beginner.yaml」とかを直接じゃなくてアカウント名にコピーしたやつを編集していきます。